ははい皆さんこんこにちはですで今回はちょっと一時期ちゃんとやろうと思ってた企画の方をやりたいと思いますえー、っとですね「イントロダクション・フォミー」っていう企画を実は作ろうとしてたんですやろうとしてって私の記憶では なんか音源までは撮ったような気がするんですけどまだちゃんと公開してなかった気がするんですねそのままデータがどっか行ってしまってなので今回はちょっと頑張って100問答えようって思ってどこかのサイトかあの引っ張り出してきたものを使って。 で。やりたいと思います。とりあえず休み休み100問頑張ってみます。よろしくお願いします。えー、まず1問目名前は？くつなワオンです。えっ、ー、と。2。誕生日は9月26日です。3。年齢は？だいたい。 あのー、なん働いてる「あ若いね」って言われるような年齢 で, ですえっと4血液型は何えっと O 型です5好きな食べ物はいっぱいあるな豆腐こんにゃくしらたきイカ ホタテうんサーモン餃子天津飯ああもう い, いろいろ私天津飯あの大阪の方の王将のふわとろが好きなんですよふわとろ天津飯あれはいいですね 本当はね好きな食べ物ってエビとかカニって言いたいんですけどもうアレルギー大人になってっからじんましんできちゃってエビたくさん食べたらあのー、東京行って買ったエビチリをのお弁当を食べたらじんましんが出てきちゃったのでもうそれ以降はもう骨格類 NG になっちゃいました。 えっと、6「嫌いな食べ物は?と」とうなぎうにと油っぽいものです う, なぎとうにはちょっとなんか風味とか味が好きじゃなくて油っぽいものはちょっとなんか胃もたれしちゃうっていうかまだそんな年じゃないんですけど多分。 ないんですけどちょっともうわ学生時代からアウトでしたねまあ吐くまなんかリバースまでは行かなかったんですけど<笑>ダメですちょっとラーメンもあっさり系が好きです7趣味は文字を書くことと音楽聴いたり作ったりすることとイラストを見たり書いたりすること あとアニメ見たりテレビ見たりすることかな。8特技はえんか一人でいる時とかなんか思ったんですけどなんか鼻と耳がいいのでなんか特に鼻とかは こ, これは何の匂いだっていうのはもうがなんか。 もう10年くらい前から思なんか密閉されたスープあるじゃないですか給食とかでそのものの、あのー、メニュー表見なくてもこれっていうの分かった人だったので鼻と耳はいいかな何部に入ってる入っっててるたなんかあんま部活の経験ないんですよね。 なななんかか歴史的な研究をしてたかな10自分のいいところ好きなところマイペース<笑>よく考えるところなんか感受性がいいところかなそういうところはある意味創作 活動ししてていていいところかもしれません11自分の悪いところ嫌なところはなんか神経質になる時期がたまにあるんですけどそういうのでちょっとカッとなったりしちゃうところかな普段は落ち着いてるんですけどあまりストレスとかプレッシャーがかかるとう っ, ってなっちゃったりするところかあとは 感覚が鋭すぎてなんか傷ついたり無 駄, に無駄に傷ついたりなんか嫌だなって思うところとかが多いかなうん何人家族そんな多くないですよ数人くらい<笑>兄弟はいる一人っ子です 好きなものは好きなものキーパソコンのキーボード嫌<笑>なものはなんか変な柄の両生類、爬虫類あたりかな。亀ならいいです。身長は何センチなんか舞妓さんになれるくらいの身長かな<笑>。 ふるさとは本州の内陸部海なし県です好きな人気になる人はいるいやあでも画面画面の向こう側<笑>っていうのはありますよでもなんか芸能とかあんまり興味ないですいるなら 同じ学校同じクラス同僚とは付き合いたくない<笑>これ以下みんな恋愛系うん22いきましょうかちょっと飛ばして好きなタイプはフィーリングが合う人と信頼<笑> 25 信頼できるる人人は何人いる怖い怖えっ、ー、うん片手でも数えているかいないかくらいえっと、将来の夢は何ああ、うん、芸術家っていうかあの私が思う芸術家像は私の趣味の通り小説って 書いて絵描いて音楽作ってそういうばくあの多分相当運持ってる人は莫大にお金が稼げると思うんですけどある程度自分の必要なものだけをまあ収益にあってて。 ったりあと次のプロジェクトに使えるようにするで あ, あまりはやっぱり個人的にはこういう活動してることはなんか楽な仕事とか思ってるんですよねどれだけ時間をかけてどれだけ大変で8時間以上とか普通に働いてても楽な仕事と思ってるので。 できる限り社会貢献につながるような使い方をして人類が共で共存できるような社会にするためという大きい範囲とかを考えちゃうんですよね。でもそういうういい一部っていうかには そういう活動を続けていくにはならなければならないのではないかと思うので、いつかはそういうふうに生活できたらいいなと思っています。<笑>えっと、自分はどんな性格だと思う？ええー、なんだろう。うーんなんか思い込む割には。 気抜けたら自分の<笑>やりたいことをやるみたいな人かなどう言ったらいいんでしょう自由気ままでもルールはあるみたいな感じかな29好きな場所はえー、好きな場所アニメショップとか家も好きかななんか一番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 ショップとか行くのも好きですし嫌いな場所うるさいところ雑踏の多いところとかあと道が狭いところ<笑>なんかそれで自分が通れないとすごく嫌なんですだから スー場所は好きじゃないですえっと31番「好き」or「得意な教科は」は歴史社あ歴史っていうか社会系と最近は英語かな社会と英語は相性いいですか嫌い苦手な教科理系全般<笑> 数字がダメですでも絵描いててすごく数学的っていうかそういうものがあったが結構使われたりする場面もあるのでそういうのを見て貴重だなとは思ってたりあとなんかすごくマニアックな数学の研究とか絵にとか。 テレビ番組で見たりすると面白いなとは思ってますね。あまりなんかこれといってなんか難しいとか思っててもその世界を具体的にビジュアルで紹介してるものとかあるとあまり嫌いではないです。好きな飲み物 炭酸ジュースでもあまり甘みがあるとかじゃなくて自然な甘みとかそういうのかなあと紅茶お茶かな嫌いな飲み物嫌いな飲み物なんだろうなえ何を飲まないかなそんな苦いものを飲まないからこれといって嫌いなものはないかな もしかしたら青汁は苦手かもしれないですけど多分あ っ, たらあっても飲まないかな試しに飲もうっていう程度かです。41番好きな曲のジャンルはアニソン洋楽 k p o p j p o p は 小さい時に結構聴いてたんですけど成長するごとにアニソンとかなんか個性的な曲を聴くようになりました41番好きな曲3選なんだろうシンクロゲイザーって分かりますか<笑>シンフォギアが好きなんですけどシンクロゲイザーはあの第1シリーズのオープニングでそれが好きですあと あ、二個か。ファイナルコマンダー<笑>。またシンフォギア<笑>。シンフォギアは好きなんですよね。ファイナルコマンダーはあのシンフォギアのえー、っと第五シリーズのえー、っと第一話のラストとあと八話の挿入歌で流れてます。 あと1曲な、えー、だろうなもうねみんなシンフォギアとかナナ様っていう感じになっちゃうんだようんブライテストストリーム<笑>いやもう青春なんですよ私のナナ様とシンフォギアはあまあブライテストストリームはリリカルなの派ですけど いや リ, リカルナノハも青春だ本当にでも私的には「ビビットストライク」とかあとの世代の作品が好きなんですよねだから「リリカルなのは」自体は目印の方からだとちょっと分かんないです41番「口癖」は口癖えー、っと えー、<笑> 43つ い, しついしてしまう癖は癖うん最近だとこたつで寝ちゃうとかって癖に入りますか癖に入んのかな分かんないな。44幼なじみはいるいるなら誰幼なじみは 今は交流してる人いないから い, いないかな45番好きなアーティストは水木奈々様奈々様かなあでも最 k ポ p o p の「ルセラフィームとか「IVE」とか「エスパとか。 あエスパイな、いや、私、特撮とか好きなんですけど、そういうのと一緒にしちゃいけないと思うんですけど、でも、ああいう、なんか、そっ、戦ってる感が好きなんですよ、私。武器とか。あれ、いいですよね。考えた人、天才で、天才だと思います、あれ。あの子たちは天才だわ。<笑>あっと、あ、 たまに聞く時あるんですけど「アイアンメイデン<笑>」とかああかっこいいなって思いながら上位の曲聞聴いてたりそんなマニアックな方じゃないんですけど好きです46「好きな芸能人は?え」「え芸能人そこまで好きじゃないから待ってタレントに入りますか<笑>俳優さんだったら い, いるけど」 はいあ、俳優さん芸能人か森剛さんと佐藤二朗さんが好きか な, なんかその2人その2人が私の好きな芸能人の1位2位を争ってる感じなんです<笑>いろんな人からなんかいろんな人っていうかまあこういう話したらなんか 室さん佐藤二朗さんを好きな今どきの人は見たことないみたいな感じで言われて「渋いね」とかって言われて「あ渋いんだ私」って思ってでもなんか好きですなんかなんかちょっとふざけそうな作品 を見るとなんかやってくれるんじゃないかなってすごい期待しちゃうんですよねだからそういうワクワク感が好きでえっと四十七好きなアニメはあーこれはつらい選べないよえーなんだろうな去年で言ったらわかりやすい リコリスリスコイルがやっぱり入りますよそりゃ あ, あとあ「ブリーチ」10年ぶりくらいにアニメ化しましたけどいや最高だったななんか夕葉幕府みんななんかなんかワカメとか言ってる人いるかもし知れませんけど個人的にはなんかかっこいいなって思っちゃったんですよねあと 作画がすごいレベルアップしたから石田雄くんとかかっこいいなって思ったんですよねなんかかっこいいなもういつか一緒になるしもう安泰じゃないですかいやーいいですね二次元っていいですねえんあとなんだろうなあシンフォギアっていいべきかシンフォギアです なんか好きなのあったっけなえでもいっぱいあるからなあヒロアカとかでもちょっと最近ちょっとなんか暗めの感じだからな住み具合がでもエンデバーが好きです48好きな漫画はあんまり漫画持ってないんです持ってるのはヒロアカと かつて魔法少女と敵対ん魔法かつて魔法少女と悪は敵対していたです作画っていうか絵がかわいい魔法少女ちゃんのまだわ私2巻しか持ってないから全3巻ですよね多分みたいな49番 好きなドラマはドクター X 最近は「テミスの教室」見てますあまりドラマは見ないかな最近なんか恋愛ドラマ見てもこれといったの覚えてないんですよね記憶から消えちゃってるっていうか見たはずなのにでもふとした時にタイトルが出るからあとなんだろう箱詰め 刑事も物、面白かったな、あれは。はい。結構飛ばしたような感じですけど。えっと、50番。好きな映画は好きな映画えぇ、ー、新エヴァンゲリオン劇場版かな。あれは良かったな。なんか、旧作とか見るべきとか言う人いるかもしれないんですけど、 旧作見ないと言えば語っちゃいけないっていうのはあるかもしれないんですけど、私はあれが良かったなと思います。あ, あと、一番最後に見たのが去年の4月くらいで、あのー、ファンタスティック・ビーストの第3弾の映画。初めてハリ、あの、ウィザーリン・ワールド、 シリーズを劇場で見たんですけど、あれは良かった。ニフラー、ニフラが可愛いんですよ。私ニフラー大好きなんですよ。可愛い、もう。もういつも。お金とか、金属類盗みますけど、いつもポケットの中入れておきたいな。可愛いな。はい。ここまでが五十問です。 じゃあ次51番目です